お姉ちゃん、進捗はどうパーティーまでもう1ヶ月切ってるねアリス知ってますこれは修羅場ですね確かスポーツ系か王道 RPG 系かで悩んでたはずだけどシナリオの方向性を早く決めてくれないとうるさいな分かってるってばあちょっとお姉ちゃんもう大丈夫かな そうは言っても全然思いつかないせっかくのパーティーなんだしなんかこうブーンってなってギューンみたいなうな何すまないあ怪我はないかいあうんボールをこちらに投げてもらえるとそれじゃあいよいしょ あ, うわあごめん大丈夫うぶひひ。 その素晴らしい方やるねねおじさんたちと野球やらない、えー、試合は現在12対11でミレニアム・アビドス連合がリードしかしこの球界裏でバッターは強打者の剣選手解説のももかさんこの状況はいかがでしょうかうんそうだねまあ一度逆転のチャンスでありピンチ 二塁だから長打で同点ホームランが出れば逆転であごめん先輩ポテチなくなったから買ってくるモか<笑>うんビビっちゃってるね一回タイム取ろうかタイム相手は打率9割九分の強打者よ甘い球は全部打たれるわそうか ならやるべきことはデッドボールだねなるほど全員怪我で退場になるよう多分では桃井がマッハ2で投げればいいのでは取れるごめんなさい無理です話を聞きなさい相手は大ぶりタイプよつまり内角ギリギリを狙えば可能性はある了解データを見るにこの弱点はまだ誰も気づいてないはず作戦通り完璧 なんてことを考えているのでしょうね残念ですが下に水着を着た今日の剣先輩はいつもより内股内角いっぱいっ撃たれたこれで逆転まだですハリスアリス約束しました桃井たちのことを助けるとどんなに撃たれても絶対に守ってみせると よっキしたよしやっちゃえ<笑>これで逆転さよならあとはもう早速とホームに戻るだけアルちゃん、一回ルイに戻らないとあまずいよけようアル様、マ怒りよえ<笑>助かってしまいました隠して封印は解き放たれ あとは生贄一つで完成するのです私とあのお方二人だけの楽園が緑緑追ってきても構いませんよ大切なものを取り戻したいならそそんな緑が悲しみで膝をついていては物語は始まりません行こうもういい緑を助けに。 うん、あれは<笑>よくぞここまでたどり着きましたわね。しかしもう儀式は始まっております。 緑あなたたちが登ってきたこの塔の名は生命を宿す大樹美男を母体とし新たな楽園の世界を生み出す舞台装置なのです私とあのお方だけが静かに向き合える誰にも邪魔されない世界のためこの緑の少女にはそのエネルギーの源になってもらいます<笑>緑を 緑犠牲になんてそんなことはさせない私たちの大事な仲間で私たた大切な妹なんだから<笑>それがあなたたちの愛ですかしかしもはやすべては手をくれ知るもんか私は 私たちは絶対に諦めないマリスそうで私たちは最後まで諦めたりしません光よ<笑>ここまでの力とは想定外でしたねこうなってはやむを得ません立ちはだかるものはすべて壊すまで またすぐ迎えに行きますね、先生みんなそんな、ユズもアリスもいなくなったら私、私…み、ミドリ 緑緑無事でよかったねえお姉ちゃんん<笑>シナリオできたお姉ちゃん平気私のことわかるここは無事に目を覚ましたようだね 発球型スタングレネード投擲マシーンから放たれた時速180キロの砲球が桃井に直撃しそのまま自虐してしまったのですそもそも投擲武器というもんごめんね目が覚めてよかっためまいとか大丈夫うん平気おかげでいいアイディアが浮かんだから え, えっ